皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。はい、こちら。はい、こちらですね。はい。フジフィルムの XH2S を購入しました。今回買ったのはこの XH2S と、この冷却ファンですね。 これを買いました。これ、そのカメラのボディを冷やす目的で使う、まあ、動画目的で使うやつですけど、星空の撮影でもまあ使えるなと思って、これも買ってます。星は天気が悪くて撮れてないんですけど、まあ、動画とか写真とか、えー、で、ちゃちゃっと使ってみて、自分が感じたファーストインプレッション的なものをお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。 XT4 一応自分もレビューしていいカメラだなと思ったんですけど結局買わなかった理由としてはですね XT3 今撮ってる動画はこれ XT3 なんですけど XT3 からの変化っていうのがあんまり感じなかったんですよねその基本的には XT3 にその手ぶれ要請がついて、まあ、低照度優先とか、まあ、そういう星にも便利な機能はついてはいたんですけどもちょっと購入に至るまではいかなかったんですよね その XT3 になってから実は私星空撮影に関してはあまり画質はですね満足できてないんですよライブ配信では言ってたんですけどね XT2XH1 ってあれ確かフジフィルムのセンサーですよねあの時はフジフィルムが作ってたんですけど XT3 からソニーセンサーリメンション車にリメンション車のセンサーに変わったんですよでその時にですねなんとなくぼやっと映るなっていう印象が残って 昼間の写真でも夜の写真でもバキッと決まるときはあるんですけどでもね何だろうな外すことが多いっていうかこれちょっとうまく言えないんですけどなななんんかバキッとしないいなっっていう時が多々あったんですよだから私フジフィルムで星空撮るには何が一番いいですかってカメラのおすすめを聞かれたら「XH1 です」ってずっと聞いてた言ってたんですよ。中古でで買ってそれ使うとといいですよと そういった理由があって写真性能に満足できなかったので実は XT3 は、えー、動画用途がメインになってたんですねあれこれはやっぱり利面照射ってこういうデメリットがあるのかなとか思ってたんですよねもちろんメリットはありますあのローライトその暗いところに AF が強くなるとかいろいろメリットはあるんですけど画質の面ではねちょっと私はメリットを感じてなかったっていうのが正直なところなんですよね でその中であの去年 GFX100S 買ったんですよあれもリ利ン照社じゃないですか、まあ、全く違うセンサーで画素数も違うんですけどもあれを使った時にです、ね、画質がめちゃめちゃすごいなと思った画質っていうかそのえっ、ー、と XT3T4 で感じていたなんかたまに外すっていうのが全くなくなったんですねああ利ン照社ももしかしたら発展途上なのかなってその時思ってたんですこれから改善していくのかなという期待があったんです 私の師匠のお世話になってる田中雅美先生に、えー、このカメラのことを聞く機会があったんですね動画をアップしてますこっちにこう出しましょうかこっちにアップしますけどでこの動画で田中先生に聞いた中でちょっとだいぶセンサーが変わったとノイズの形とかがなんか変わったよっていう話を聞いてあこれはもしやいけんのかなと YouTuber 的にですねいろいろな、えー、機能が強化されたっていうのもあって この度購入に至ったっていう感じですかね。ここに T4 があります。ちょっと上から見てみ、えー、ると、まあ、グリップが大きくなってますよね。それからカメラ自体の本体がちょっと薄かったのが厚くなってますね。えっ、ー、と、ア イ, アイカップのところを見てもらえると。 だいぶこうですか出っ張ってる感じが伝わると思うんですけどはいだいぶ分厚くなっていますカメラの上部を見ると大きいサブ液晶モニターがついてますここにこう電源オンするとこういろんな情報が表示されるんですねまあただちょっと残念なのがファーストインプレッションとか言って文句も言っちゃうんですけどあのこの GFX があります GFX100S がありますはいこれのサブ液晶モニターそのまんま移行したのかなと思ったら こっちはね、あのこうやってあのヒストグラム出せたんですよ。これめちゃめちゃ私気に入ってたんですけど、これ出せないみたいなんですよね。ちょっと残念。ちょっと残念。ちょっとなんか先にうーんってところを言いましょうか。えっ、ー、とですね、メモリーカードですよね。今何も刺さってませんけど、片方に SD カードが刺さって、片方にえー、と CFX プレス、えー、タイプ2が刺さります。1枚ずつ刺せるんですね。 で、この動画がですね、このカメラは 6.5K かなで記録ができるんですよ。で、結構な高画質で撮影することができるんで、えー、円滑にそのスムーズにね、えー、止まらずにその動画機能を活かすには CF-Express Type-B を挿した方がいいんですけど、1枚しかさせないんですよ。SD カードも1枚しかさせないんですよね。だかから、なんか 私としては SD カード2枚差しもしたいし CFX プレスタイプ B を2枚差しもしたいんですよまあ両方に対応できるようにしてくれないかなっていうのはあの今後お願いしたいですかね α7S3 っていうソニーのカメラがあるんですけどまああれは CFX プレスタイプ A だけどさ SD カード2枚差しもできるし CFX プレスタイプ A を2枚差しもできるんですよこれ Z7II とかニコンのカメラもそうなんですけど1枚ずつじゃなくて 両方2枚させる選択肢が欲しいなってうのは思いますカメラの上部ここ C1 から C7 までずらっとカスタム設定ができるようになってますこれねこのカスタム設定使いこなしは非常にこのカメラを使う上で大事なのでえこれはねまあ次の動画でえ話そうと思いますけど要はあのお好みの設定を こここに割り振るるとができるんです、ね、で、きんすね全機種の XS10 ではこのカスタム設定が初めて初めてって言っていいのかなあのフジフィルムのカメ ラ, はカメラではその大幅にまあカスタム設定ができるようになった機種なんですけど写真にはカスタム設定が触れたんですけど動画のカスタム設定がなぜか触れなかったんですよ。で、今回は 写真にににもも動画にもカスタムが割り振れるようになってますこれね結構使いやすくなってるっていうかそのカスタムの使いこなしをどんだけ追い込めるかで、えー、このカメラの快適性ってだいぶ変わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、それは次の動画でねご紹介しようと思っていますあと YouTuber にはとても嬉しいです YouTuber だけじゃなく動画作る人には嬉しいですね、えー、HDMI のフルサイズがさせるようになりました、はい、これは非常に大きいです今までは HDMI のマイクロっていうすごい小さい端子だったんですよ。で、それをこのフルサイズのサイズに変換して使ってたんですね。まあ、それがすごくめんどくさくてですね、割とその HDMI のマイクロっていうのが細くて弱いので折れることも多くて、まあ撮影現場でぶっ壊れて苛立だすこともあったりとか、その予備のねケーブルを何本も持ってかなきゃいけなかったりっていうのはめちゃめちゃ め, ちゃめんどくさかったんですよ。それを忘れるともうアウトで、 そう忘れた時に限ってなんかトラブル起きたりしますからね、まあ、そういうのがあったので、えー、今回フルサイズになったのは非常に嬉しいですここの後ろのこの部分のキャップを外すとこう端子が出てきてですね、えー、さっきのこの部品ですよこれを使うとこういうふうに専用の冷却ファンが使えるようになりますで今まではあのスマホクーラーみたいのをつけてここにつけてねボディを冷やすっていうことをやってたんですけど、まあ、そういったことが な、えー、なくなりますよとボディを温めることを優先にしたりとか、えー、ちょっと弱めにしたりとかっていうそういう回転数を調整できるのでこうやって動画撮ってるとやっぱり音声がね拾っちゃったりするんで写真の時はフル回転にしたけど動画の時はその弱い回転にしたりとか、まあ、そういった微調整はスマホクーラーではできませんでしたからそれができるようになるのは非常にありがたいなというふうに思ってますで星の撮影だと特にこれからのシーズンそうですけど夏になるとめちゃめちゃ熱ノイズが出るんですよ だから、そこの熱ノイズを減らすためには、ボディを冷やすしかないので、えっと、今までのその XT4 とかは、え、このバッテリーがね、こういうふうに見えるかなこういうふうにですね、え、横に刺すタイプなんですよ。縦に出てないんですよね。だから、このバッテリーで結構熱を持つことが多くて、それでカメラ側が熱を持ったりするっていうのがあったんですけど、今回の XH2S は縦に入ってますから、 えー、となんていうか横に入るよりも熱が伝わりづらいというかでボディが分厚くて、えー、こ冷却ファンもついてますので放熱スペース、えー、放熱の熱を持った時の放熱にも特化しているということで夏の星空撮影の熱ノイズにはすごく効果があるはずなんですねなパナソニックの XH1 みたいにもうそういうファン内蔵 でも良かったんですけど、まあそうすると多分もまだ分厚くなるんでしょ<笑>だから取り外しができる分小型は軽量になったんだけど、付け外しっていう面倒はあるので、良くも悪くもっていう感じですかね。ファインダーがですね、めちゃめちゃ綺麗ですね。こういう、こういう状態のファインダーですね。 あのー、普段はこうやって撮ることが多い星を撮るときも動画撮るときもこういうことが多いんですけど写真撮るときってまあこうやって覗くことがいまだにやっぱり私あるんですよこのファインダーもねめちゃめちゃ綺麗ですねこの中すんごい綺麗ですよあとは他の方がレビューですでにされている通り AF 性能とか、えー、動体認識人物の認識と動物の認識機能っていうのはめちゃめちゃ良くなってますフジフィルムのカメラじゃないんじゃないかってぐらいすごくなってます例えば、まあ、今こうやって自分が、えー、撮っていて瞳 AF にしたとしてこうやって外すとやっぱりそのある程度こう迷ったりとかついていけないことっていうのはすごく多かったしこう後ろを向くと こ の, 人物の認識このカメラはそういうことがなくて、えーとまあ、どんだけ動いても、えー、人間の瞳 AF にはその食いついていきますし後ろを向くとあの人間の頭の形をね認識してくるんですよねだから AF がこう見失ったりとか迷うってことはもうほぼなくなったと言っても過言ではないかもしれませんめちゃめちゃ良くなった。 すごくく良なっただから久しぶりになんか自分もね野鳥撮りに行こうかなって思いましたよねそのノイズですね星空撮影とか暗所でのノイズの出方まあ自分がその購入に至った理由の一つですけどその点に関してはまだちゃんと試せ て, てませんが薄暗いところで感度 12,800 で試したところあれこんなノイズでいいんだっていう感じまあいい意味でだから期待値は高い。 自分がその XT3 に変わった時に感じていた写真性能でのその、えー、バキッとしない感じっていうのはちょっとまだこれから検証が必要かなと思いますんでこれからの動画で紹介していきたいと思いますはいそれでは、えー、簡単ではございますが、えー、とりあえず、えー、XH2S のファーストインプレッションということで、えー、今日の動画をアップさせていただきましたので、えー、今後 えー、このカメラの使いこなし動画、それから実際に星が撮れたらね、晴れたら星撮ってきますんで、えー、実際自分の期待通りのことがなってるかっていうのを確認して、皆さんにお伝えしたいと思います。それでは本日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。